こんにちは、スーパークショムスのヤツイです。今日ご紹介したい作品は、2019年8月1日より、あの厚生労働省に義務化になりました。えー、チェーンソーシューシのチャップスになります。一度こう、止める感ね。前がこう、こうになっています。で、こちらですね、報、え、酬、ー、企画、EN381-5 に適合しているクラス。 回復 20m のこうえ、チェーンスのスピードまで対応している商品になります。で、こちら6層構造になっているので、まあ、グーッと来ても噛みついてチェーンスー止まる仕組みになっています。で、こちら価格の方が税込99円でサイズフリーサイズで販売しております。皆さんよろしくお願いします。